キーボー出た出た出た出た走って走って走り回ってもう目の回る面白さ「ジャイロ・チックン・ジャイロ・ベル」